シンを攻めらせたとコウが戻ったらどうしようあの人が野営を叩いて守ってくれる俺の話を広めておるな 言いたい言葉を言ってやるのさ噂は広まってるよクロードのお主が言い始めたデタラメではないかクロードの力を信じてみんな村に残ってんだ武士の力ではないのだな武士とクロードさおじ上が自由になれば皆おとぎ話から目を覚ますぞどうかなタカは仕事に精を出してるよあんたのために必死だ 様子を見に行くとするか田志村様を助けるのに手を貸してくれる人は見つかったまあな石川先生と足立正子殿が生きておいでだお二人とも人を追っていらっしゃるがご助力くださる年寄りの弓取りとヤモメの武士それで足りるの 衆にも会いに行った頭は古い馴染みであったぞじゃあ人手は十分に集まったんだお主はどうするさあね誰か手を貸してくれ任せなだかった話は後で酒井様打ち終わりましたお待たせしてすみません 縄の先に鉄の鍵を仕込みました壁のりや谷渡りに役立つかと丈夫なのか手前で試しました王様を鍵縄です良いものだな借りができたい、えー、とんでもない俺は姉さんと家と鉄だけで満足なので痛みいるぞ ジン、どこにいる竜像ジン、出てこいよ誰か武士を見てねえ か,、ま、かここにいるんだろう地方を探し回ったんだぞ仲間が猛虎に捕まっちまった叔父上の救出が難しくなるなジン、手を打たないと仲間がやられちまう お後もらわれのままだぞ場所はやたて砦の近くだよし分かった策を考えてみよう手下は砦の近くだと言ったなどこか分かるかああ 砦は崖の上いかにして助けるつもりだ戦えるやつはまだ残ってる近くの夜土で待たせてんだ足りると良いがな行くぞ手下はなぜ捕まったあの地図覚えてるか補給路が記されておったな 飯はあったかああ万平付きだったけどななれど精鋭を連れておったのだろうまんまと生け捕りにされちまった逃げ延びたのは俺だけだ生きておるとなぜわかる昨夜べあいつら歌ってたんだようん猛が歌を許したとは意外だよな上手だったのだろうこのまま浪人をやめてはどうだ<笑>好きでやってるわけじゃねえ刀比べで負けたからだよ ああ長尾家の刀比べそれがどうかしたのか覚えてるか受けの連中が刀比べを見に来てたんだそれなのにお前は本気で打ってきて腕が折れかけたぞすまん初の試合であったゆえつい浮かれてしまったのだそうだろうさあの刀比べで地頭様のおいごに皆会いたがった こんななつもりはない生まれのいいお前と違って俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老刀になろうと狙ってたんだ俺のところに来れば話を通してやったものをお前に頭を下げろって嫌だね俺は一人でどうにかしたかったなぜ早く言わなかったなんでだろうな お前、小松でクロードと呼ばれてたぞ井様より出世したなどうしたお前より名が知れて不満か<笑> ヒロと心臓は逃げたよもう戻らんだろうなあいつら<笑>逃げただと俺の苦労が水の泡かよ、えー、捕まった手下を救うならこの数で十分戦や病や飢えで死んだ奴はいても逃げる奴など弱いのだお前に火はない 他に逃げたい者は時期暗くなる出発はできそうか手だては道中で話そうよしてめえら行くぞかけろ影 でうやっ砦仲間はあそこに捕まってるどうやって救い出すどうやって策を出すのはお前の役だろう、うん、はあ、砦に入る道は一つだが守りが固い忍び込まねばならぬだろう、はあ、崖の見張りが手薄だ崖を登り壁を越えよう何お前は猿か<笑>役立つ兵具がある手下は任せろ うまくいけばのろしを上げる攻め入りの合図だ猛虎を挟み撃ちってわけか見ろやはり策があったな崖に続く道を探すのろしが上がるまで隠れておれおいジン死ぬなよあげさあ<笑> 超えられぬか。だが、鍵縄を使えばいけるはず。しっおっ るな。<ペー> Они уватали. フッ。<ス> んし手前の岩場に渡れそうだ。<笑> にるぞうんうんうんうん、しっす、うんえマサ衆はどこだ本当に歌っても檻<笑>散らばっているようだな 外におる助けに来てくれると思ってた、うん、っ何 私を上げて流浄を入れよう。 草の備えはできてる。そうだろうな。知ってぞ。いつでも来い。門を開ければ。 来てくれると信じてましたおいつ迎えが来るか仲間とカケをしてたんです<笑>負けちまった<笑>酒は持ってきたよな<笑><笑><笑>一体どういうことださっぱり意味が分からねえどうしたモー子はうまい飯をくれたってよそれだけじゃねえ 拷問もなしだ。そりゃ歌も許すはずだぜ。無事であったことを喜べ。だが、どうしてあいつらに飯を食わせる見返りを求めたのやもしれぬ。助かったよ。あいつらは、俺のすべてだ。 よしろ馬に乗れ小松でユナに会わなければ。